こんにちは、海のひときです。今回は前々回にあげた泳がせ釣りの映像の仕掛けをどんな風につけているのかどんなものを使っているのかというコメントを頂 い, いたのでそれにお答えする意味で今回の動画を作ってみました。まずは前々回の動画を見ていない方に少しハイライトで紹介いたします。 と、このように今までで海のひととき史上一番今回は初心者の方でもわかるように泳がせ釣りの種類また仕掛けの作り方あとは水中でどのように餌が動いているのかどういう特徴があるのかをこの動画の中で説明していきたいと思います。はい、 あくまでも正解ではないのでもし皆さんがこれを教えてもいいかなっていう秘密の仕掛けだったりとかやり方があればぜひコメント欄の方でシェアしてもらえると嬉しいですでは早速ご覧ください今回もいつもと同じフィールドでこのようにかなり水が澄んでいました餌としては高部と、えー、イサキの小さいサイズの ウリボーと呼ばれるものを今回は使っていきますまず泳がせ釣りで用意しておきたいものはこのように釣った魚あるいは買ってきた生き餌をですね泳がせるバケツと魚に酸素を送るためのポンプブクブクがあるといいでしょう狙う魚はおのずと大きくなってくるのでこのようにタモの網とタモの絵があった方がいいです。 では早速仕掛けの作り方と仕掛けの特徴また水中映像を紹介していきますこちらが今日紹介する内容になっています天秤仕掛けの作り方は至ってシンプルで 道糸を天秤の上部につけその下に針スと針をつけます最後に生きたいさをその針につけて完成ですこの天秤仕掛けの特徴はそこに沈める釣り方というところです主に砂地や砂利など障害物の少ない場所で適しています 狙う魚はおのずと砂浜であったらマゴチやヒラメなどそこににいるような魚に絞られていきます<音楽>一見このデメリット天秤の仕掛けによる、えー、懸念点としては魚の誘導範囲がこのように限られてしまうので次の駒のように。 魚がが弱ってしまうのが非常に早いです。魚に負担がかかってしまうので餌の交換がかなり頻繁にある必要になってくるんじゃないかなと思いました胴すき仕掛けで使う材料は この三股のサルカンそしてそれなりに太いハリスと最後にイケサをつける針ですそして三股のサルカンの違う分かれ目にはですね細いハリスと一番下に重りをつけます先ほどの天秤仕掛けも同じですがイケサをつける針は このようにプロヒラメと書かれているような太軸の針を使うことが多いです。また初心者の方は缶付きというあの非常に糸につけやすい針の形状がありまして、そちらを使うのもおすすめです。重りがつく針糸にはですね、針がつく針糸の半分くらいがちょうどいいかもしれませんね。 銅突きの仕掛けに適した場所はこのように岩などの障害物が多い場所でピンポイントで場所を絞って仕掛けを落としていきたい時に有効ですそれでは仕掛けをそこまで落としていきたいと思います 網が底について、魚の行動範囲、動ける範囲が限られているので、魚をこう引っ掛けている針が根掛 か, かりするリスクがかなり回避できます。また狙っている深さをキープできるのが一つの特徴です。ただこれも天秤仕掛けと同じように魚の可動域が限られてしまうので、このように魚が弱りやすく。 負担がかなりかかってしまう状態になっています一般的な始めやすい泳がせ釣りの仕掛けはこれかもしれません一つ前の胴付き仕掛けと似ているのがこの誘導胴付き仕掛けになります 仕掛けは胴付き仕掛けとほぼ一緒なんですが組み合わわせの仕方が変わってきます。このように重りが動くようになっているので魚の可動域がおのずと広がっていきます。 りは道糸の間をサルカンを通して動いているだけなので魚が引っ張ることが直に竿に伝わってきやすいのとまた糸を緩めることによって魚の可動域が非常に広がっていくことが特徴ですなのでこのように障害物があまり多くない地形であったりとかすれば有効かもしれません また重りが直接仕掛けについているわけではないので餌を食べる魚が違和感を覚えにくいというのも、えー、メリットの一つと言えるでしょう生き餌が回遊するレンジ棚深さはですねこのように深いところから浅いところまで割と えー、リールから糸を出す度合いによってはかなり縦横無尽にイきえー、さんも動いているように見えましたここでイきえさんのつけ方の紹介をしたいと思いますまずこのように手の温度を海水によって少し冷やしてあげます濡らしたタオルとかでもいいかもしれません そしたら魚をつかみこのように目を隠してあげますそうすると魚も暴れにくく針を取り付けやすくなっていきます道糸の一番先端に重りをつけます また1メートルほどの仕掛けを別に作りますスナップと約1メートルほどの針巣その先端に針とイケサをつけたものを重りをつけた仕掛けを投入後にこのように海に送り出しますそのさらに大事なことはこのように糸をピンと張り魚を送り出しやすいようにすることです 着水し、おのずと重さのあるスイベルがこのように沈んでいきます。このエレベーター仕掛けは、生き栄と同時にキャストすることがないので、生き栄だけが飛んでいってしまうということが、えー、非常に回避しやすいんじゃないかなと思います。また、えー、レンジも深さも深いところから浅いところまでこのように自由に動き回ってくれるのでアピールはしやすいです。 ただ円投する際はそのポイントに行くまで多少時間がかかってしまうかもしれません。仕掛けは至ってシンプルで、このように道糸の先端に針をつけ、リケーをつけて投入するだけです。 魚の種類やコンディションによって表層を泳いだりそこに向かって泳いでいったりしますフリーの仕掛けは非常に仕掛けもシンプルになっているのとまた魚にストレス、負荷をかけないので魚も割と持ちが良くなっています可動範囲が広いので フィッシュイ ー, ターこの、えー、生き餌を食べる魚に見つけてもらいやすいようアピール力も高いかもしれません魚の可動域が広い分このように岸に近づいてしまったり障害物に与えそうになった時はこのように竿でさびくことによってリスクを回避することができます。 釣り人の多い釣り場所や、えー、船が停留しているような場所はこのように常に、えー、魚がどこにいるかっていうのを注意する必要がありそうですいかがだったでしょうか、えー、以上で五つの泳がせ釣りの仕掛けと特徴また水中映像をお届けしました何かヒントになることやまた新しいツールや、えー、試してみたいことが増えてくれたらなと思います では今回もご視聴ありがとうございました。